当面とクリーク来ました。おかっぱミンと一緒に開始だねー。二手に分かれるか。目の前でチャイナミンが回してる。マイケルだ。チャイナミン、ちょっと、めちゃめちゃ見られてるよ。気づいて、どこ見てるの や、やばーいあれビルもいたのだとしたら逆に行したまるの遅かったようなビルを追いかけに行ったかななんか嫌な予感がする 電気回さなきゃなおお、無限じゃなかったレベル3の時間を持続するアドオンかなダメだキャンプしてるこれは誰も救助来てないのかな 反対側から救助狙うおお、救助ナイスビルダメだったかーこれは厳しいなーマイケルこっち来るかな あ、チャイナミン同伴相手がいた横取りしちゃった あ、ダメだままさか動き出したよくよく見たらノーワンまで持ってるもしやあれがノーワン危ないよ来てるよー ダメだったみんながゲート近く行ってマイケルがこっちに来たら諦めようみんな無事に逃げてくれ